Put your shinings. Double, Arial no sincere monstariot. Go to the bridge. He's the good. h e the good. He's the good. 邪魔しないでよ マーリ人住んでたんだ エリートじゃんなんで編入してきたの 人本当に自分を攻略し者って決闘よこの学園ではね生徒同士が大切なものをかけて決闘するのお金権利、謝罪だから結婚するんですか 決まってるでしょう。それがトマトトマト味なら あ, あ, あげる あ, あ, あ, ありがとうございます、えっと、そのままかぶりつく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 おさんなよこれもさん どうしてエアリアルに、はい、何すんのよ返してくださいはエアリアル私のですあんたには関係ないって言ったでしょだったら自分のモメルスーツを使ってくださいケンジ何これケンカ 私とエアリアルはあんなのに負けませんお母さんが言ってました逃げたら一つ進めば二つ信頼だって勝ちましたそうみたいねスレッタ・マーキュリー <笑>この衣装は決闘の勝者ホルダーの証よ<笑>言ったでしょそういうルールだってでも私女ですけどこっちじゃ全然ありよ<笑> のの決闘すかるんですかじじじじじじしいですいいんですかダメうっうっっで…すんっは結果は、うん、ええー、と…再試験たくなな足までてめえのせいだびパス。 も日もしかしてエーさん、うん、も, も, ももももももももももかももももももももももももももももももももももももももももももももももももももも ちょどうしたそその付き合ってくれ